こ◆ ででポッチバーサスユートでしたこれも珍しいっていうか初の組み合わせですよね。だね。うん、2人ともあんまり競っっててないって言ってた ね, ね<笑><笑>そうだからどんなバトルするのかなと思ったんですけど、ね、まあなんかあれでしたねこれはもお互いが自分の良さをしっかり出しに行くタイプのそうだ、ね、バトルになったのかなっていう。でまあウトは引き続きその2巡目のバトル <笑>にしてもそれをあんなにポンポン実際に現場で出せるっていうのはすごいけど、ね、思いついたやつをポンポン出すのはまあ分かるよ余ってるやつをちゃんとぎゅうぎゅうに詰めて出せるのは本当にすごくていやー技が面白いんよいやー本当にねー<笑>技がマジで面白いんよち ょ, ちょっとマジこれあれだよね、うん、見返してほしいよね 結構やっぱアングルによって見えづらいですその辺もちょっと